こんにちは。チーム使用です。私たちは神奈川県相模原市で活動を行っております。えっと、本日演舞させていただく曲はチーム使用のオリジナル曲桜舞になっております。肌の元気祭りを皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思いますので応援をお願いします。 後ろを向いて。